はい、えー、ではシビックテックオンラインアカデミー第12回ですかねを開始したいと思います。今日のゲストは瀬戸先生お越しいただいております。よろしくお願いします。パキパチ。よろしくお願いします。はい、えー、瀬戸先生まず簡単に自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、あ、はいえっ、ー、と皆さん改めまして、えー、こんにちは。えー、私は瀬戸俊和と申します。 えっ、ー、と所属は東京東京大学空間情報科学研究センターちょっと長い名前のえ組織ですけれどもえっとそこでえっと特任講師をしていますあの専門はえ地理学ということでまあ普段えっと地図とかえっと地理情報システム GIS とかえマッピングとかそういった研究をしていますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日テーマはですねアカデミック分野から見た シビックテックということで、<笑>えー、ちょっと前から、あのー、これは大変だなみたいなことを、フェイスブックとかで、ね、<笑><笑>おっしゃってましたけども<笑>、はい。はい、というわけで、まず早速、ですね、えー、このテーマについて、10分ぐらいプレゼンテーションをいただいてから、えー、質問等を受け付けていきたいと思います。あのー ですね、皆さん、質問事項とかです、ねえー、何か補足事項とかありましたら、あのチャットの方でいろいろ随時いただければと思います。後ほど読み上げて、えー、質問していきたいと思いますので、では、えー、よろしくお願いしますはい、はい、じゃあ、えーと、画面共有をさせていただきますね。はいえー、よいし ょ, よいしょ、えーと。今、スライドが見えていますでしょうか。 ははい、い、大丈夫です。大丈夫ですかねはい、じゃあこれで、えっと、始めます。あ の, このテーマはですね、えっと、関さんから、えー、ご依頼いただきましていろいろ自分は何を話すの、特にシビックテックについて何を話せるかっていうのを考えたときに、えーまあ、いろいろこう実践の話とかもなくはないんですけども、まあ、むしろ、えっと他の会でもですねたくさんあの実践とか、えっと、そのシビックテック シビックテックにまつわるさまざまなストーリーについてお話をしていただいているので、えー、まあせめてですね、こう大学にいる立場から少しこう俯瞰的にこのシビックテックに関する、まあ、研究で見たときにシビックテックってどう見えるのかという話を、えー、僕 の, その専門の地理学とかですねあの情報であるとかその周辺領域からのお話をしたいというふうに思います。あの先ほど自己紹介をしたように、普段はえっと本当に地図とかですねッマッピング、まさにあの関さんとの出会いはそういった。 地理情報関係の、えー、技術、えー、に関してのいろいろなそのコミュニティ活動でご依頼いただいて、うん、も結構長いお付き合いですけどもそのそす、ね、バックグラウンドはそういうところでやっています、ね。うんはい じゃあの、早速始めますが、えっと、私が今所属している東京大学の、えー、組織あるいは、えっと、東京大学の、えっと、空間情報以外にもですねあの関本研究室というあのまさに今僕はその建物にいますが、えっと、生産技術研究所というです、ね、あの研究センターの中で、えー、いろいろこう今シビックテックとかまあまさ ま、さにあのデジタルシティといったような研究を一緒にあの取り組んでいます。まあ、今日はあのもうこれについては個別に紹介しませんけど今、ざっとですねこういったプロジェクトにあの関本研究室の一員としても力を入れてくるということを、もしあのご興味ある方はまたえご覧いただければというふうに思います。で、1個だけ、半分宣伝ですけども、アーバンデータチャレンジというですね、まさにシビックテックが、 その日本でも Code for Japan はじめ盛り上がってきそうだという2013年ぐらいからですねあのアーバンデータチャレンジというのをずっと始めていましてえ今年でそういう意味で足掛け7年目になりますがえ今年もあのアーバンデータチャレンジというですねあのまあコミュニティ育成型のコンテストかつ 年間の活動というのを、あの、キックオフしたいというふうに思っています。今年、あの、七月一日からということで、うん、今年はなんと、あの、土木学会インフラデータチャレンジというの、を去年。えっと、兄弟企画としてやったんですが、それとも、あの、合体して、あの、やるということで。うん、もし、ご興味あればですね、ど, うなどでも、ご参加できますので、お越しいただければというふうに思います。まあ、これについて、もし、後で質問あれば、うん、あの、聞かせていただければと思います。はい。で、早速、あの、本題ですけども、えっと、し。 ビックまああの英語圏ではそのシビックテクノロジーっていうあの図で言われているようにまあこういったキーワードは2000調べる限りだと20045年の段階でもちょっとずつ出始めたらいたんですがまああのグーグルスカラーであの調べてみた限りでは2014年から過去5年間という意味で、えー、まあこういったええー グーグルトレンドで見るとですね、あの2016年、17年、18年で結構そのいわゆるバズった時期なんかもあったりしたりあるいはアカデミックという意味では論文が書き始められるのが大体2014年以降が多いんですけれども600件ぐらいあのすでにシビックテックに関する、えー、まあ論文であるとかその学会発表であるとか学術記事であるとかそういったものがすでにあるという。 で、えーと、シビックテクノロジーに関する Google とかで検索されているトピックスについては実はフランスとかカナダとか台湾の順番に多くて日本は、うん、でもあの8番目に多い、えー、ということで結構その多分、えー、シビックテック活動でいろいろなこう ブログとかですね、記事が書かれ始 め, る始めた以降あの日本その、国際的にも結構盛り上がっている、えー、一つではないかなというふうに思っています、うんであの。代表的なキーワードとしては、例えばシビックテックトロントとかですね、あの多分トロントと聞いてピンとくる人結構いるかと思うんですが、Google があのサイドウォークラボで作りましたけど、うんまあ、そこに対して、まあはい、シビックテックの力でみたいな多分キーワードだと思いますが、そういうキーワードとか。 あるいは多分あのフランスですけども、LaCivicTech というようなでテーマでも結構検索はされているようだということで、まあ、あの特に多分です、ね、ここ3、4年ぐらいあのインターネット界隈でもですねあの非常に盛り上がってきているというのが、まあ、なんとなくのまず前提、えー、知識としてです、ねえー、頭の片隅に入れていただけるとありがたいと思います。で、えっと、論文というですね、もう少しあの、えー、限定した そのキーワードで調べてみるとですね、あの論文検索の中でも WebOfScience ブブというですねあの、我々研究者がよくあの参考にするリポジトリがあるんですけども、まあ、この中に収録されている先ほどの、えっと、Google スカラーでいう600件のうち WebScience で、えー、58件が。えっと 論文としてて登録がされていますで、ここにあの出しているのはですね、それぞれの論文が書かれた分 野, にな分野の分布になっていまして、圧倒的にコンピューターサイエンスで の, そのシビックテックに関する発表が多いということが分かりになるかと思いうと。ただ、うん、あのこの後ちょっと説明もしますけども、まあ、いわゆるポリティカルサイエンス、政治であるとか、えっと、面白いのがエデュケーション、教、ま、育あ教育 分野とかですね、そういったところにも、うん、あの論文が代表的な論文があるということで、えーまあ、あの代表特に代表的にあの引用されているたくさん他の論文からもこのシビックテック系の論文が引用されているものを3つだけあの紹介していますけども、えー、こういったですね、あのキーワードで、えーまあ、研究がされてるんだなっていうのが、まあ、なんとなくわかる。 で、えっと、シビックテックに関するキーワードとかですね、論文をざっと、えー、外観した、えー、結果、ですね、まあ、こういった研究領域が今あるんじゃないかということで、えー、まとめてみたのがこの図になりますが、まあ、あのやっぱり真ん中にはそのシビックテックっていう言葉の定義とかですね、まさにあのセオリー、理論とかフレームワークと言われるような。 シビックテックをこう形作る要素に関する研究というのが、まあ、中心に当然あるんですけれども、まあ、むしろですね、えっとまあ、皆さんも普段ですねこう活動している、えー、事例を紹介したりあるいは研究発表でもですねやっぱり事例研究というのは非常にあのシビックテックという概念を作る中で重要になってくるのでそういったケーススタディ、えー、事例研究という左上のところに書いてあるこういったものが非常に、まあ、あのパイとしては大きいこ、えー、といになっています。まあ、特にあの シビックテック、えー、と, といえばいろいろアイデア村とかハッカソンというのはもう欠かせないキーワードの1つになっていますがハッカソンに関する論文というのは実は結構あったりして、えー、そういったケーススタディ事例研究というのが、まあ、一定の層があるで今これはあのスマートシティみたいなです、ね、キーワードでも語られるようになってきたので、まあ、もう少し、うん えー、とシビックテック活動からじゃあ都市をどう変えていくかみたいなです、ね、そういった領域に向かっているのかなということもいていますでそれ以外にもあのまさに、えー、とこれもシビックテック領域で今ど真ん中の、えー、キーワードかと思いますけれどもその政治とか行政とどう関わるか、えー、それを変革していくかといった、まああのえー、法学も含めたです、ねえー、と法制度とか調達、えー、資金調達とか。 含めてえー、そういった政治行政に関わるテーマもありますしあとあの意外とですね日本ではまだあのそこまで活発にされていないんじゃないかなというイメージも持っていますが、えっと、デザインとかですねサービス設計といったような領域も、えー、結構ですねあのコンピュータサイエンスの中では、えー、大, 大, 大手というかです、ねえー、かなりまあ あのハイランクのカンファレンスの一つとして、えっと、CHI というコンピュータ・ヒューマン・インタラクションという分野があるんですが、うん、そこの学会では実はシビックテックの、えっと、セッションが、えーまあ、個別にあるぐらいです、ね、あのシビックテックが、ね、面白いかなと思ってあとは、まあ、あのこれも、えっと、事例研究と並んでですけどもデータ分析とかです、ね、アルゴリズムといった領域があります。 でえっと、今のまあ図を、えー、簡単にまとめて補足をするとですね、まあ、論文ベースでは2014年から台頭してきているということですが、まあ、あの一方でですね、えっと、僕ももともとの専門がそうなんですけど市民参加型研究とかですね市民参加論といういわゆる社会科学であの今まで取り組んでこられた、うん。 えー、ところの延長線上で、まあ、このシビックテックとかシビックエンゲージメントの取り組み事例が、まあ、研究されてるっていうことも一方ではあの当然ありますま あ, あのサイエンスの分野あるいはエンジニアリング工学の分野でいうシーズンサイエンスとかですねあのパーチステトリーセンシングというそれぞれキーワードがあるんですが、まあ、こういう言い方をされているあのシビックテック活動の事例研究もあります。 ただ、まあ、やっぱりあの大きく今まで の, その市民参加論という立場では説明できない要素としては、まあ、あのやっぱり情報技術 の, あの台頭というところであったりとか、まさにあのエンジニアがです、ね、こう社会参加をし、行政とパートナーシップを結んで、えっと、場合によってはその街の えー、あり方を変えていく、まあ、地域課題を解決していくというところにも入ってきますので、まあ、そういった今までのこう市民参加論ではとてもこう説明できない要素というものをどう紐解くかというところでやっぱりシビックテックでは非常に注目をされているのかなというふうに感じます。うんうんでえっと まあ、あのいろいろ論文がありまして、もうざっとここら辺は紹介しますが、えっと、これは、えっと、プロキュアメントっいうふうに書いてありますけれども、まああの、調達ですね、えっと、日本では、えー、なかなかこの分野ってまだ難しい部分ありますけれども、うんあのえっと、シビックテック活動を通じて、えーまあ、行政が例えばあのサービスとかですね、あの サーバーとか、えー、そういった HTT 系 の, あの技術の、えーまあ、サービスを調達するときにですねどうあのシビックハッカソンが使えるかといったような研究が実際にあったりとかあるいは、えっと、アプリケーション開発をこう、えー、まさにハッカソンとかでやるんだけども、まあ、最初何のこう、えー 考えもなしに進めるとやっぱり失敗して、まあ、ちゃんと制度設計とかですね、サービスデザインとかも一緒に考えながらやるとま成功するよって言ったような、そういった論文があったりとかですね。あるいは、これあの、えっと、ポリティカルシンポジウムって左上に書いてますが、まさにあの政治行政分野で、えっと、こういったキーワードで議論が始まっていたりと、本当に様々、えー、な分野でシビックテックが、えーまあ、研究対象としてです、ね、盛り上がってきているということがわかるかと これがあのサービスデザインに関する論文でデータデザインのシビックスというふうに書いてあるので、まさにあのデザインが、サービスデザインが非常に大事だということを示した論文の一つですが、そういうキーワードもあのあるということですね。で、もう一つあの、えっとデータについては、まあ、あの、 例えばハッカソンで、えー、作成されたアプリケーションを分析するといったような論文もあるんですけれども、一方で、えーまあ、これはの、えー、とシビックテック界隈でもです、ね、あの注目されている方おられると思いますけれども、うん、オープン3 1 1というです、ねうんえー、市民から の, その非緊急性通報とかコミュニケーションツールとして、もともとシカゴとかです、ね、サンフランシスコ、ニューヨークで。えー 積極的に取り組ままれて、まあ日本ではあのフィックス・マイ・ストリート・ジャパンであるとか、まあ手前みそながらの千葉レポとートとかです、ねうん、マイ・シティレポートというようなまあプラットフォームがありますが、このえっとデータを使ったあの分析というのがです、ね、実は結構、のこのオープン311に特化したキーワードでえっと分析されている論文だけで400件ぐらい。あのさっきのシリ <笑>あるので、あのこの分野は結構ですね、あのすでにやっぱり大量にオープンデータになってるっていうことも特徴だと思うんですけども、うん、まさにあの機械学習とかですね、深層学習あるいはえっとその地域地域でのそのデポーティングがどこでどのぐらい今後ありそうかっていうですね、将来予測なんかも含めたまあ、あの論文が結構出てきてる、うんうん。まあこれはあのこれはこれで多分1時間ぐらい話すネがあるのでまた<笑><笑>今日に。 そういうわけでですねとシビックテック研究いろいろ、えっと、今花開いてきてるんですけどもあの、まあえー、先ほど説明をしたように、まあ、組織論とかです、ね、ツールあるいはデザインの在り方みたいなことは結構大きな今後特に大きなトピックスになってくるんじゃないかなと。 いわゆるシビックテッカー、あの市民側ですね、エンジニアさんであるとか、その市民サイドがどう関わるかっていうところも当然課題にはなってるんですが、一方でそういった活動を 地域でする場合での、その行政のサポートがどういうふうに必要かということも、あの、いろいろこう、特に社会科学の中ではですね、議論が始まっていて、えー、まあ、その、オープンデータ無料と捉えられがちだが、実際に費用とか手間かかってるというような、まあ、バックグラウンドであったり、うん、発火村の後どうするよみたいなんですね、そういった、あの、はいはいはい、結構世界的にも、あの、えー、日本だけの課題なんじゃないなっていうのを非常に意識をしています。あるいは、 これ非常に難しいんですけども、じゃあそのシビック国家の活動をした前後 の, その社会的な影響をどうやって測るか、まあ、評価するかっていうところは、すごくやっぱまだ難しい部分で、ここにもちょっと書いてありますが、費用対効果とかですね、あの事例研究で分析をするとしても、それをじゃあ他の地域とか他の国に簡単に適用できるかどうかっていうところはまだ難しい部分があるので、そういったその、 世界的な影響力評価っていうところは結構、まだあの国際的にも決めのものはもちろんありませんし、あの結束難しいというようなまあ論評も出ているので、まあ、ここは逆に言うと、あのアカデミックというか、ね、本当は研究者がちゃんとあの取り組むべき内容なのかもしれないなといううに思っているというところ。 うん、で、えーまあ、こういうあの財団とかですね、えっと、シンクタンクとかも報告書を、えー、作っていたり、えーまあ、研究の一例、これあの、えっと、スピーカーデックっていうです、ねあの、スライドシェアの、えー、サイトにも全部出してますので、細かいところ、もしご興味ある方、ご覧いただければと思います。うん ですが、まあ海外でも一例た、一例あげるだけで、こんだけありますし。まああの日本でも最近、あのシビックテック関係の本、書籍があの読めるようになってきました。まあ未来政府から始まって、えー、まさにあのノンピシャンタイトルで二冊。あの刊行されていくので、うん、まあこういったところもあの興味がる方はぜひ参考いただければというふうに思います。でまあ、日本のじゃシビックテック、どう、どう進んでるんだろうっていうのもですね、あの興味が。 いろいろ調べてはいるんですけれども、まあ、あのやっぱり日本ではですねあの活動と同時に研 究, 研究者としてもスタートしているという部分があるので、まだあのそういう意味でこう花開きつつあるかなというぐらい の, あのところではあるんですけれども、結構ここに今、だーっと調べただけでも10本くらいはあるのであの、そういった研究者間のネットワークみたいなのを今後です、ね、ぜひあのいろいろ作っていけるといいかな と, いうと、はい、考えています。 ということで、一旦すみません、ちょっと時間が超過しましたけども、前半戦、はい、<笑>ということで、説明をさせていただきました。うん、ありがとうございます。わ、うんうん、かりました。ありがとうございます。えー、まずは、も、え、し、ー、はい、えー、皆さん、何か質問等ありましたらですね、チャットの方で書いていただければと思います。えー、コメント、早速入っています。えーこれははい あの大西くんですねあの、先ほどの論文 の, あの書いた研究あ、論文の中にも、<笑><笑>大西くんの書いた論文が1個入っていましたけれども、はいはいえー、ソーシャルインパクトをどのように図るかという部分は、うん、コードフォーアメリカサミットでも大きなトピックになっていましたと言っています。うん、あの今、コードフォーアメリカというのが出てきましたけど、アメリカはかなり進んでいるなと思った。 と思ってたんですけれども、えっと、まあ、実際進んでいると思うんですけれども。うん、研究論文の数で言うと、先ほど、その。多い順の中に、の中にはアメリカ入ってなかったんですけど。その辺は。実践の方が進んでいる。感じなんですかね。はい、あ、もしもし。あ、もしもし、聞こえますか、はい。大丈夫です。はい、あ、実践、ね、あの。はい えっ、ー、と、国別ではですね、あんまりちょっと今回は調べられていないんですけども、えっと、まあ、アメリカっていうかですね、英語で、英語のそのアメリカに、えー、所在する学会に、学会で、まあ、ああの、出版された論文っていうのは一定数確かにあると思います。ただ、えっと、いわゆる、例えば、なんて言ったらいいんだろうな、その、 えー、と論文を発表する研究者が所属している組織でいうといやもちろんアメリカの大学は一定数をあるし多いと思うんですけどもただ、はい、あのアメリカが特化しているかというと必ずしもやっぱそうではなくて、はい、あの先ほど、えー、と Google トレンドの方で取り上げましたけども、はい、フランスであったりとか、まあ、ヨーロッパも非常にあの研究者が、えーとはい、してるといるのでそう、はいう意味ではあんまりなんかアメリカに。 なんてうんね、偏ってもいないかななか一方であの、うんうん、シンクタンク系の報告書は、そのマイクロソフトリサーチであったり、うん、あの例えば、うんうん、ナイト財団とかですね、ナイトファウンデーションであったりっていうのは、はい、結構やっぱアメリカ系のことが多いので、<笑>でえー、とシンクタンクのやっぱ報告書系は、うん、出てるものが多いかなと思いますそうですよね、えー、ナイト財団とかのレポートは、結構かなり初期の頃に市場規模を測ってみたりとかやってましたよね。まあうん はい。なるほど。ありがとうございます。えー、はい。なんか、その、社会実装の話、シビックテックって。で、あの、例えば、台湾の、台湾の人が日本に来たときに、あの、踊り炭さんに話を聞き、インタビューしたことがあるんですけど、あの、踊り炭さんは、3年ぐらいアメリカに行ったんです。 ですね、でそこでいろんなそのいわゆる社会学系の人たちとテクノロジー系の結びつきオープンソースコミュニティとかスタ、えートアップとかそういったところの結びつきいうものが、えー、かなり自分に影響を与えたと言っていましただからそういう意味でその、えー、いわゆるなんか そ, のそういう混じり合いみたいなも の, その情報 科学と社会科学みたいなところの、うん、あの混じり合いがすごいこうアメリカの方がなんかちょっと一歩進んだのかなという認識があるんですけど、うん、その辺日本の研究者としてはどう感じていますかそうですねあのいやもっとそういう意味では社会科学を含めて、うんえっと、いわゆる 文系理系というふうにあのセグメントを分けることが正しいかどうかはあると思いますけど、うん、本当にシビックテックに、えー、関わって、今まで全然やっぱり知らないと言われるような、うん、社会学とか、うん、人文系 の, あの研究者の方ってもっと本当は関わってほしいなと思います、そういうあの、うん、オードリー・タンさんがおっしゃったようなそのパーソナルネットワークってまさに社会学の真ん中の研究領域でもあります。うんはい 実際にはもしかしたらそういう研究ってその日本語とかでもされていて論文も発表されてるかもしれないんですけどもやっぱりそこにこううまく僕もあのアンテナがまだ狭いのかもしれませんけどもやっぱ引っかかってこないということはやっぱりどこかであのそういうズレというかですねあの興味とかそのキーワードのズレみたいなのはあるかもしれないのでとかでもあのやっぱり地域で活動を続けていく上で社会を 実像とかです、ね、実態っていうのはやっぱり、うん、あの そ, そういう社会学であるとか社会学であるとかはいありがとうございますおちょっとこちら こちらがいけないのかな、すいません、ちょっと今。あ。ペットさんの方が。落ちちゃってるのかな。え、皆さんは聞こえておりますでしょうか。もしもーし。あ、聞こえてま す, す。なんか皆さん、あの、質問とか感想とかあれば、気軽に。書いていただければと思います。 よろしくお願いします。えー、ちょっと待ちましょう。瀬戸さんが戻ってくるの今日は18名、今のところ参加いただいておりますね。ちょっと瀬戸さんに。あもしもし。あっ、よかったです。はい。大丈夫ですか、はい、はい、すいません。えーえー でえー、とオープン311の論文数に驚いたんですけど、はい、<笑>えーとオープン311って、基本的にはあ、でもアメリカ以外も使われているフォーマット、ヨーロッパとかでも使われてるんですかそうですね、あの実際に1回調べたことがあるんですけども、あのそれこそスペインとかでも結構、スタンダードに。うんはい 2016年ぐらい調べた限りなので、2019年時点でどうか分からないですけど、ヨーロッパも結構、スペイン以外にも、ちょっと忘れちゃいまたけどあの東、東北欧系でも何カ国か確か使われていたので、そうですね、そういった。 研究はありますで実際あのそのヨーロッパのその地域のオープン311を使った研究だけじゃなくてヨーロッパの研究者がシ、はいえっと、カゴとかそれこそニューヨークのオープン311の、えー、ダンプデータ、えっとはい、そのアーカイブのデータを使って研究をするってこともござるのでやっぱりそういったデータがちゃんと AI 化されていたり大規模にオープンデータとして。 誰でも使えるようになってるっていうのは大きいと思います。そうですよね。やっぱりフォーマットが揃っているので、比較とかもしやすいですよね、自治体間の。うん、日本でも広がっていくといいですね。うん。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、他の質問に、えー、ちょっと行かせていただきますけれども、実際、なんか、えっ、ー、と、 これから、その、研究、このテーマで研究する人たちっていうのは、日本では増えていくんですかね。あの、正直、なんか、日本の研究者ってそんなにいない、っていうか、先ほどの論文も知っている名前ばっかりみたいな感じなんですけど、なんか、裾野が広がっていくとか、そもそもこういう分野自体が、あの、 なんかその研究者増えていくようなイメージはあるのかどうか。はい。あありがとうございます。あのいやえっ、ー、とイメージがあるのかどうかというのもそうですし、まさに増やしていかないけいけないかなというふうに思っています。でそれはえっ、ー、とシビックテックっていうまあ活動自体のこう。 活動自体を、まあ、さっき の, あの社会的な影響を評価するという話もありましたけれども、少しこう、俯瞰的に、まあ、もちろん当事者として関わるというのは非常に大切だと思いますけれども、一方でもう少しこう、研究者ならではの視点として、俯瞰をして、うん、ちゃんと客観視をした上で、向かっていく道がですね、あのそのえー、例えば、行動法でもいろいろなコミュニティでも活動されてますけれども、そのコミュニティにとって、 いいことなのかどうかというのを、ねまあ、客観的な視点でちゃんと分析をする必要っていうのもあるでしょうし、あるいはそのシビックテック活動、せっかくいろいろな地域でもやっているので、まあ、そのノウハウ自体もちゃんとやっぱり事例研究を積み重ねた話がありましたけども、評 価,、えー、評価をしたり、まあ、そのノウハウ自体も、えっと、次の研究に生かすということをあのぜひしていかなきゃいけないかなと。あとは、うん、オープン311の研究ではないですけども、 えーまあ、今までそのシビックテック活動でせっかくみんなでこうたくさん時間を作ってあ使って、えっと、作った、まあ、プロダクトであったりまさにデータといったものが、えーまあ、シビックテックに直結しないかもしれないけども、えー、その先の、まあ、まさに今、機械学習とかではデータ足りないとかって言われてますので、ねまあ、そういった応用分野に使われてくるというのも、まあ、あの地域でせっかく集めた動画なのでまさにシビックテックの本流なのかなと。はい まあ、あの、そういう意味で、研究者ネットワーク作れたらいいな、みたいなのを最後、ポロッとあの話題提供していと思いましたけども、うん、まあ、あの、僕ができる範囲で、こういったその活動を学会とかで、まあ、紹介をしたりとかですね、あの、うん、シビックテックに一見、こう、ピンとまだ来てなさそうな分野の学、それこそ、あの、学会とか、まあ、そういったサークルとかに、あの、足、通うっていうのはやっぱり必要なのかな、というふうに思って、はいはいはい、でまあ、去年は、 都市計画学会であのアーバンネットチャレンジの研究発表したんですけど、そこでやっぱりシリックテックが初めて来ましたって、うん、こんなことやってるんですねみたいな評価もあったので、はい、全然違う分野にこう、みんなで乗り込んでいくのぜひやりたいなと思って、はい、はい、なんか僕としてはあの、例えばアクティブラーニングとか流行っているじゃないですか、はい、やっぱそういうのの一つとして、地域に入って、まあ、学生。 が研究室の中でいろいろ実際に学んだことをあの使ってみるとか、まあ、データ分析してみるとかですね、まあ、そういうあのフィールドの中で、えー、自然とシビックテック的なことに関わっているみたいな感じのができていくといいななんていうふうに思っています。 大丈夫ですかね聞こえてますかね反応がなくなってしまったセト、えっと、さんセト、えっと、さんの声が聞こえなくなってしまった えー、とはい、また直してしまいましたということなので、えっ、ー、と、一旦ちょっとコメントを読んでいきましょうか。あ、もしもし、すみません。あ、はいね、あ、よかった。<笑>はい。なんでなんですかね。えっ、ー、と、ちょっと一回カメラを。進めましょうか。大丈夫ですか。はい。あ、カメラオフにしてみるといいかもしれないです、ね、確かに。 もし も, ーしはい、もしもしはい、あれしまダメですかあれも。回線は、こちらの回線は、えっと、あの研究所の方も使っているので、非常に早いはずなんです、はい、はい、はい、回線は大丈夫なんか PC の問題ですかね今もあれですか ただ、ちょっと UD トークは使えなくなっちゃいますけどスマホで入っていただくのがいいかもしれないですねもしもーし。 あちょっとじゃあもしもし。あはい、失礼しました、何度聞こえますか、はい。はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですかね。はい、えっ、ー、と、最後話してたのはあの、そうそう、アクティブラーニングとか、そういう中でもっと学生が、うん、あの活動してくれるといいなっていう話をしていました。は い, いやまさに そうですね。あの、アクティブラーニングでも今、そのどういうキーワードとかトピックスでそのアクティブラーニングをしていったらいいか。まあもちろんそのアクティブラーニングの方法論を研究されている方っていうのも一おられると思いますけど、はい、まあ、大学とかでもですね、今こう社会連携とかですね、アクティブラーニングというキーワードで結構いろんな講座はあるんですけども、そのフィールドがやっぱりこう、 大学の先生だったら見つけられなかったりとか、あるいは面白いと思っていても、それが地域になかなかこう受け入れられなかったりっていう、はいあの、悩みもあったりっていうので、うんまあ、そこを一緒に Code for Japan とかですね、Code for の各コミュニティと、まあえー、コラボレーションしてやれるとあの、大学の先生としてもですね、もっと本当は地域に出ていかなきゃと思っている方もいらっしゃるのであの、そういうところで共同できるといいかなとでそうですよ、ね。あの本当に 各地の CODE4 は、そういうそのいわゆる緩衝材というか、お互いの間に入れる存在になるんだろうなと思っていて、やっぱりこう地域としても、毎回こう0から1、学生の研究に付き合うとかいうのは結構大変でしょうし、先生側もやっぱりいろいろやらなきゃいけない中で、地域との意識合わせをするの大変でしょうし、そこでまあ間をつなげて、 ちゃんと積み重なっていく部分を、うん、あのコード4がやれるといいなぁなんていうふうに思ったりはしていますそうですねあの、まさにコード4の<笑>、えっと、コーディネーターの皆さんが、まあ、もちろん大学の先生が自らコード4をやってらっしゃる方もいけるす日本にいるっていうのは結構それはそれでめ、はい、僕はアメリカとか ヨ,、うん、あのヨーロッパの。 各人でいくつか活動も見ましたけど、大学の先生が自らやってるって、確かあんまりないかもしれないので、日本ならではの特徴かもしれないなと思います。はいはい、確かに、あのまあ、あの各地の CODE4、確かに大学の先生が入っているコミュニティも結構あるし、今日チャットの方にもあの、白松先生が入っておりますけれども、いはいえー、結構頑張ってられてますので。うん えー、とコメントが入ってまして、以前参加した人工知能学会の市民競争地研究会などは、えー、外部とシビックテックが交じり合ったとても素敵な場だなと感じましたということです。うんうん、そこはまさにん、うん松はい、う平松先生の、はいですね、ご専門でもあるので、もうガンガン<笑>やってい、はいはい、行ってくればいいらしい。 次回は末江で、うん、7月12から14日にやると。いう こ, とですね、これああの、白松さん、ぜひあの、えー、詳細を HackMD に書いていていただけるとありがたいなと思いま す,、うんそうですね。こういう場がどんどんできていくといいですね。うん、あとコメントとしてあの、論文も市民参加型で楽しく執筆して完成させたいですね。<笑><笑><笑>ぜひ<笑>いいですよねなんか みんなでで書くっていうのも面白いです、ねはい、共同研究者募集、<笑>いいですね。うん、あの一応研究 の, そ の, あのトピックで3つぐらい書い て, 見ていただいていて、はい、あの最後 の, その評価の部分っていうのは、うん、まさにあの研究者じゃないとやれない、まあ、どっちかというと各地の方道方は実践者だと思うんですけどそ、うん、こ, こをちゃんと。 定量的に評価するとか、比較可能な形にするみたいなのは研究者の得意な領域だとは思うんですけどえで一方そのインパクト投資とかえーソーシャルインパクトボンドとかいろんなえ指標作りみたいなのが始まっているわけですけどそこら辺でちゃんとシビックテックの活動がいい形で評価されて うんそこが僕もまだあのもうやっとしていて見つけられていないというのが現状ですただまああの失敗例ではないんですけどもやっぱりあの先ほどのスライドでえっとオープンデータのシビックアップスファーストジェネレーション、うん あのっていう宿題が書いてある論文なんかも、やっぱり初期のこう失敗例をどう乗り越えたかっていう部分について、こちらはあの定量というよりは訂正、えっと、質的な研究に な, なってはいるんですけど、そういったなんか失敗例からどう改善したらいいかっていう、サジェッションするような論文はいくつかあの出てきているので。 当面はそういったところを参考にしたり、まあ、あるいはあのもちろんソーシャルインパクトボンドとかです、ね、ソーシャルインパクトファクターを、えっと、適用してみますみたいな事例も、うん、あのいくつか出てきているので、まあ、あのそういった基本というか、ね、他の、えっと、定量的な指標を使って、シミュレ結果を見てみるみたいな研究も、もしかしたらあるのかもしれない、うん、な, るほどなるほど、なるほど。 まあ、そもそも、やっぱそう、僕も自分で言いつつ、すごい難しいなと思ってるんですけどね、<笑>なんか、シビックテック活動を正しく評価するって。うん、はい、えっ、ー、と、ちょっとお伺いしたいのが、その、各、その、他の、例えば、えっ、ー、と、 うん、ニューヨークのサービスデザイン室みたいな話を聞くと結構学生の頃にサービスデザインやっていた学生が、はいえー、そういったところに入って、えー、いろんな活動をしてで、まああのー、実際成果を出したりしているんですけど、えー、その辺なんか日本だとあんまりそういう学生が。 サービスデザイン行政を手伝っているみたいな話は聞かないなと思ってるんですけど、その辺ってどうなんですかね、サービスデザイン領域の研究者っていうのは、いっぱいいるんですか、日本にはうーん、まあ、サービスデザイン自体は、分あの、うん、公共政策の分野であったりとか、うんまあ、あの社会科学の中でも、あ割とこうデザイン寄り の, あの領域の研究者は一定数いると思いますので。で、うんうん おそらくですねあの、まあ、そういったデザインの分野に限らずですけど、今、まあはい、あの大学でも結構そのインターンシップっていう意味で、企業とか、まあ、あの法人格があるその社団法人とか NPO にあの派遣して、えっとまあ、なんかそこで少しこう研究かつあの社会実践とかでやる出てきてると思うんですけど。あと自治体 じゃあ、それがどのぐらいまずそもそもあるかという話と、まあ、ちょっとそこ自治体に行くとしてやっぱりちょっとこうシリックテック的なニュアンスでえっとプロダクトをプロダクトタイムで作るとかですねこういったところが確かあの制度的にまだあんまりされてないんじゃないかない、まあ、むしろこういう場を何だろう 大学から言うべき、そういうふうにこう提案するべきなのか、もうちょっとこういうやり方があるんじゃないかっていう、まあ、ところでえっ、ー、と、そのシビックテックのコミュニティの皆さんにお手伝いを伺ってたりとか、そういうなんか、まあ、あの、Code for Japan でもの、まあ、フェロシップとかやってらっしゃいましたけど、はい、そういう評判は、それでありかなとそうですね、あの、そうそうそう、あの、神戸市、 の中であの 一, 緒に入一緒に活動している砂川さんはサービスデザインを海外で学んできたんですけどすごいこう盛り上がったのがそのやっぱ行政の中でそのサービスデザインラボみたいなのを作って、うんまあ、そこに、あのー、学生とかあと社会人で学びたい人とかも含めて入って、うんうん、あのいろんな課題を解決するサービスデザインの手法を使って。 で解決する実践の場みたいなものを作れたらいいねみたいな、もうそういえば盛り上がったのを思い出しました。うんうん、実際あの海外ではそういう大学の研究室と一緒にあのサービスデザインのフィールドとして自治体が入るみたいなのはやったりしてるらしいんですよね。そこは日本でももっとやっぱり当たり前のように増えて。 来るといいなうん、そうですね。ちょっとそれは考えてみたいですね、ありがとうございます、はいえー。大西さんからですけれども、アクションリサーチのような形での研究もやはり難しいのでしょうか、実践の場にいるので何かお手伝いしたいですと。<笑> うん、なんかぜひ場を作りたいですね。わ、うんうん、かりました。えっ、ー、と、なんかこれから学びたい学生とか、シビックテックを研究材料にしたい学生とかっていうのは、うんうんうん、そもそもどういう道があるんですかね。なんか結構多岐にわたるじゃないですか、あの関われるものが。 うんうんうん、何が一番インパクトあったりその研究として面白い領域になってくるのかな、まあ、答えにくいかもしれないですけどそうですね、まあ、ただいきなりじゃあその社会を変えるっていう、まあ、最終的なゴールまでいけるかどうかっていうのは、うんまあ、あのその研究する期間あの そのフィールドする期間の長さにもやっぱり寄ってくると思うんですけど、うんまあ、やっぱりせっかくなので そ, の、まあ、それぞれ の, その学生さんが持っているスキル、まあ、プ, ロプログラミングっていうのも多分一つ大きな武器になると思いますし、まあ、さっき の, そのデザインとかです、ねうん、サービス、えー、設計みたいなところも、えー、多分武器になりえるかと思うんですけどもそういったなんかまあツールを活かして、まあ、まずその実装してみるっていうところ。 でまずな何が作れるかでそれを作った時にじゃあ、えー、そのシビックテックの、まあ、地元のコミュニティであったり、まあ、その自治体であったりがどう受け止めるかっていう、まあ、あの事前事後の、まあえー、評価みたいなところをちょっと言わせてもらって、はいえー、仕上げるっていう、まあ、なんかその例えばあの ア, ーティストアート系の大学だと卒業制作じゃない。 はい、その一環でシビックテックに関して、まあ、何らか の, そのプロダクトなりサービスなりというのを、まあ、自分で企画して作ってみるというところは学部制なのか修士なのか博士なのかというランクもちろんあると思いますけども、うんまあ、学部修士ぐらいであればそういうのをやってみても面白いんじゃないかなと思。まあ博士ぐらいだと 確かにあの、はい、さっきのインパクト指標をぜひ開発して、驚かせてほしいんだ<笑><笑>けど、本当、ね、はい、指標を作ってほしいですね、誰かにあの、うん。ソーシャルインパクトボンドとか、ああいうのはかなりこうスペシフィックなもので、経済効果が測れそうなもののモデルとかだったら作れそうな感じなんですけど、うん、ちょっとね、シビックテックだと幅広いです、ねうんうん、それはぜひなんか本当にこれを 健康シビックテックの論文どんどん増えてきてほしいですよね、うんうん。ありがとうございます。あとはなんかその今後瀬戸さんはどういうところに注目、今後の研究としてはどういうことをやっていく、はい、考えですか。あ、ありがとうございます。えっとやっぱりそういった社会的な影響、あの自然事故みたいなことは。 あの当然やりたいいと思っていますし あ, の、まあ、あのアーバンデータチャレンジもあのそういう意味ではまさにこうシビックテック活動がいろいろなそのなんていうんでしょうね、えっと、ステークホルダーま あ, あの大学の先生なのか学生さんなのか、うんえっと、市役所の職員さんが自ら変えたいと思ってるんですそのいステークホルダーがすごい多様なのでその多様さに応じての活動が そのデザインされてきたというところに非常に興味があるので、まあ、それはそれであの続けて、引き続きやっていきたいと思ってるんですけども、うんそのまあ、今後、少しこう、えっと、短期ではなくて中期的、あるいは長期的な視点に立ったときに、まああの、やっぱり評価指標ももちろん大切だと思うんですけども、そういったその最終的に何を目指すかというところで、まあ、これも今、ちょっとバズワードっぽく言われている部分もあるんですけど、 まあ、やっぱりスマートシティ×シビックテックに対してどう向き合うかっていうのは少し時間をかけて考えていきたいなと思っています。でこれはあのシビックテックっていう、まあえー、活動であったりツールであったりコミュニティであったりっていうのがスマートシティに対してどう、まあ、貢献できるかっていうでも見たいと思ってますし逆に、えー、スマートシティっていうのは進むにつれてそれに取り残される 住民がいるんじゃないかみたいな、スマートシティ批判みたいな論文なんかも結構海外で出てるんですけども、うん、それに対してどう、その、コミュニティであるシビックテックが間に立って寄り添っていけるかっていうところは、ちょっとこう、批判的な視点からもう少し、あの、シビックテックのその、領域が 本来のりその、えーと、スマートシティ乗り越えなきゃいけない部分あの特にテックの部分をどうあのカバーできるかというのはすごく興味があるので、うんうんまあ、そういったところはちょっと真剣に考えたいなといなうう、うん確かにあの結構やっぱスマートシティ文脈だとグーグルのトロントの事例が、うん、なんかすごくあのテクノロジー での理想的な都市みたいなのをあの進めようとしつつ地元からはすごくこうセキュリティとかプライバシーとか、うんまあ、そういったところの懸念が噴出してちょっと大変みたいなニュースになってましたけど、うんうん、やっぱその市民をどう巻き込んでいくかっていうのは非常に大事なファクターですよね。うん、それれってででもこれまで 例えば日本でいういわゆるコミュニティデザインみたいなじで、はい、合意形成 の, その、えー、テクニックというか、うんえー、手法みたいなものは割と日本でもいろんなことが行われてきてますよね。うん、で地域によってはすごく、はいまあ、合意形成をしてきているところもあるので、まあ、逆にそういったところにテクノロジーを混ぜていくみたいな形はあの僕としてはなんか興味深いなと思って。 何かやってみたいなと。うんはい、あとあの、アーバンデータチャレンジ自体も、はい、なんかいわゆるこう研究発表の場みたいな雰囲気もあって、面白いなと思って、いつも見ています。 <音楽>えっと、作品だけじゃなくていわゆるアプリとかですね完成された作品だけではなくてあの途中経過もそういう意味では上か上か下としているでも実際にやっぱりそういうあのアマネシャーリやっていると途中経過もそれはそれですごい大事だなと思っていて、うん、<音楽>完成された作品はもちろんそういう意味ではもうすぐその例えば商用サービスとかに使えそうというか自治体で取 り, 入れそ取り入れられそうみたいな。 ものもあるんですけども、あのさっきのこう失敗から学べるところみたいな話で、はい、やっぱりその活動の経過もこう、えー、積み隠さずこうプレゼンテーションそのしてもらえると、うん、じゃ あ, あ、ここをこう改善すればできるのねとか、あるいはこうシビックテックやとか、場、ま、所、あ、オープンデータの活動を始めてみたいんだけども、やっぱり何からやっていいかわからないっていうのは、これずっとあのアーバンデータチャレンジ、僕らがやり始めてから。 その常に質問があると思うんですけどそこに対してそういろんなこうソリューションを、えー、紹介できるというところではすごく あ, のありがたいなというふうに思っています、ねうん、逆に言うとちょっとそういったあの各地の事例の情報発信をもうちょっと<笑>あの実行委員としてはやっていかなきゃいけないと思っているので今年はあはいろいろその仕掛けをです、ね、今考えているんですけど。 あの 情, 情報発信がうまくできるようにどんどんんていいきたい確かにあの、本当にすごくあの地域でやっている人たち も, もう発表の場としてすごくあのいいなと、いいんだろうなと感じています、なんかその出す場とか、そのゴールがあることによって頑張れるみたいなところもあるので、うんうん、特に各地のコードフォー4もそうですけど。 なんかあのバッテリーは貴重だなというふうに感じています。まあ今年も楽しみですね。どんどん広がってますよね。ああそうですね。はい。えっ、ー、と去年で一応こう四十七都道府県えっ、ー、と一箇所ずつ立ち上げるっていうのは一応達成したので、うん、まあ第二期で引き続き参加もちろんいただける拠点も多いんですけども、えっ、ー、と改めて、えー、まあ毎年あの公募というか応募し直してもらっているので、えー、全然。 えー、今までお付けがなかったようなその、えー、コミュニティだったり、まあ、大学とかです、ね、あの自治体さんからあのやってみたいですというふうな思いもう実際にいくつかあったりしてまたあのこう入れ替え戦じゃないですけども<笑>シャッフルがあってそれはそれであの面白いと思います。で今年は あの学会とか、ですね、そういった、えっと、さっきの土木学会の話しましたけどそういったえ少し周辺領域のコミュニティともあの連携してそういった重点分野みたいなのを作っていきたいと思っているのでそこでちょっとあのテーマとかデータの掘り下げも同時にやりたいと思います、ねうん。ありがとうございいいす。そ、えっと、そもももの話をしてもいいですか。はいあのえっと 先生はまあ割とずっとシビックテックとかあとまあその GIS 系でも参加型のいろんなその研究をされていると思うんですけど、はいえっと、何が一番魅力と感じてずっとこの研究されているんですかねああ。 そうですね、<笑>なかなかこう難しくて深い問いではあるんですけどもあの実はもともと僕自身はその関さんとあの知り合う前はえ里山活動の研究をしてたまあそれもある種コミュニティ形成とかそういったコミュニティ活動の研究だったんですけどもあの僕としてはいろいろこう紆余曲折ありながらずっと あのそ学部の頃からコミュニティに関する研究をやっているというふうに一応こう筋は通しているつもでやっぱりでいろんなこう、まあ、オープンソースもそうですし OSM みたいなデータみんなが使えるデータもそうですし、まあ、シビックテックのようにみんながこう共通のゴールに向かって、えー、活動をいろんなそのアプローチでしていくということによって。まあ あの自分の身の回りが変わっていく、あるいはその地域自体が変わっていくっていう、まあ、そういうプロセスをやっぱりその見たい、ち ゃ, ちゃんとまあ研究者としても見たいし、まあ、実践としても、そういったその、うん、なんかこう楽しく活動している様子っていうのをなんかもう、まあ、眺めていたいなっていうのはちょっと言い方悪いかもしれないですけど、まあ、時には一緒にもちろん関わってやっていきたいなっていうのは、やっぱりずっと変わってないわでそれが やっぱり今、そのシビックテックとか、まあ、サンカタ JS のように、テクノロジーを使って、やっぱりなんか、今までできなかったことが、少し、こう、二歩、三歩進めるようになるし、なるっていうのは非常に、やっぱり嬉しいし、それに関われる人の数っていうのが、今まで、こう、なかな か, か、その現地に行けなかったような、ま あ, あ、遠隔地からも参加できることが、まさに聞いてるんですけど、そういったことができるようになってきたっていうのは、やっぱり、シビックテックならではの、 あの現象だなというふうに思って、今、特にやっぱりたい仕事をしているてい、ね、なるほど、ありがとうございます、そうか、うん、コミュニティ、まあ確かにいろんなツールがあることによって、今までできなかったことっていうのは、どんどんできるようになってきているし、そのスピードはこれからもどんどん上がっていくんでしょうね。 ソーシャルハックデーも全国から参加者がおられます ね, そすね、うんって。そろそろ時間なんですけれども、あのー、最後にですね、あのーあの、その研究者コミュニティみたいなのができたらいいなというふうにおっしゃっていましたが、はいえー、ぜひ作れるといいと思っているんですけど、はいま ままず何からやりましょうねじゃあ、コードフォージャパンサミットの中で1個セッション入れましょうか、はい、おお素晴らしい、<笑>素晴らしい、確かに研究者が集まって何かするみたいなのはやれるといいですね。あで も, も, もちろんのー<笑>、はいいいはい、<笑>そうでですねある うまくつながって、研究者ネットはークを常お手伝いしますとコメンりますり。参加したいって知らんからは、むしろ企画者が確かに企画者側でていただいて。うん、<笑>そうですね。うんなんか研究者自身がそうやってもっと興味を持って増えてくれるという話と、うん、あとはやっぱりそのシェノワースさんがちょっと書いたように、あの普通の人も別に、要は先生とか学生じゃなくても研究者になればいい。うん だから、そういうその普通の人もどんどん論文書くとかです、ね、なんかそんな場にもできたらなぁと思っていますので、えー、ぜひ一緒に企画できればと思います。はいはい、ありがとうございますというわけで、はい、もう時間になってしまいました。最、えーまあ、最後の最後の簡単にですね、えーとこのえー アカデミーに参加して講師やってみてどうだったかっていう感想をいただいて終わりたいなと思います。あいかがでしたはい。あはいありがとうございました。えっ、ー、と今回そういう意味で僕がこのテーマでまとまって話すのが実は初めての、えー、テーマだったので、うんえー、改めてご依頼せていただいてから調べることが非常に多かったし頭の整理もそういう意味でできましたし、まあ次にやるべきることも。 あの見えてきたというところで非常にあの楽しかったです。あのちょっと回線とかでその事情はあの悪くて申し訳なかったですけども、あのぜひスライドも公開していますのでいろいろこう突っ込みとかですねあのむしろ共同研究とかぜひ<笑>一緒にやらせていただければと思うのでまあ、そういう場もあの含めて今後ともぜひよろしくお願いします。はいありがとうございます。 えー、それでは、えー、配信は以上で終わりたいと思いますが、えー、と参加された皆様にお願いです、HackMD、えー、と, という、えー、サイト、えー、皆さんご存知だと思いますけどそこにですね感想を書く欄がありますので、えー、もしよかったらですね、えー、と今日参加した感想を HackMD の方に残しておいていただければありがたいなというふうに思います。 えー、それでは、Z、えー、先生、今日は、えー、大変お忙しい中、えー、大変楽しい話をありがとうございました。ありがとうございましいそれでは、終了したいと思います。皆さんからお伝えいただいております。ありがとうございます。えー、それでは、えー、切ります、えー。どうもありがとうございました。失礼します。